今、あのね、電波がないんですよね。もう完全に、あのー、電波が届かない山奥に来ておりまして、お便りを読もうとしたら、あのー、読めませんでしたと。なので、今回はお便りなしで配信させていただきたいと思います。あのー、ま、あ今回のね、テーマは、まあ、そういった、なんて言うんだろうな、まあ、リアルで会うことの重要性と、あの、こういった Wi-Fi がないっていう環境、 に身を置いたことによって、えー、気づいたことについてちょっとあのかなりざっくりとしてしまうんですけれどもあのお話ししていけたらなというふうに思っております、えー、ちなみに今ねどういったところにいるかって言いますとですねもう北海道入りましたあの前回配信した時は多分、うん、まだどこだったっけな岩手とかそっちらへんだったと思うんですけれどももうすでに えー、北海道の、えー、函館着いて、そっから札幌行って、で、今、札幌の端の、ロシア側ロシア側にね、います。一番ロシアに近い部分。今、地図見ながら話してるんですけれども。まあ、そういった環境に今、いますと。で、ここから、今、その、山、山奥に、 いてで、あとはその海沿い海沿いの崖がちらほらあるので、すいません、ちょっと名前がね、明確に出てこないので、もしよければ僕の、あのー、なんだろう、YouTube の動画をね、あのー、楽しみにしていただけたらと思うんですけれども、まあそういった環境で、あの、今、配信しておりますと。で、今日の、えー、17時ぐらいか、 夕方の5時ぐらいにトランスサロンの北海道メンバーとあのミートアップをしまして、まあ5人ぐらいしかちょっと参加できなかったんですけれども、あのー、すごく濃くて、あの、その、なんていうのを感じたことを共有させていただきますと。 あの、一応ね、あの、僕がミートアップに参加するとか、リアルイベントを開催して、人と会うっていうことは、まあ、以前もお伝えした通り、結構頻度は減っていたんですね。それはなぜかっていうと、あの、リアルイベントで伝えられる、その、人数は、まあ、大体上限100人ぐらいっていうふうに、まあ、あの、会場のね、状態も含めて決まっているんですけれども、そのリアルイベントで与える影響と、オンライン上で、 えー、そういったインターネット上で配信するっていうコンテンツの場合、多分、まあ、インターネットだと1万人に届けられるので、100人だとすると、えー、まあ、100倍ぐらいか。100倍ぐらいの人たちに伝わるってことを考えると、リアルイベントよりも、オンラインでの活動を頑張った方が、あの、効率的かなっていう、その、いうふうに考えて、まあ、最終的にはね、やっぱりそのグローバルで活躍する人材になりたいっていうことを考えると、あの、そういった生産性をね、考えなければいけないので、 そういうふうに考えていたんですね。もちろん、あの、リアルで会うことによって、えー、より、なんて言うんだろうな、自分の理念に共感してくださる人だったりとか、恋、なんての、その、応援してくださる人たちを見つけるっていう感じですごく大事なんですけれども、あの、ここ1年ぐらい、1年半ぐらいずっと、そうやってリアルイベントっていうのは、僕はね、あの、あまり参加していなかったんですね。で、ただ、あの、今回のその、日本一周プロジェクト、 あの日本の魅力を世界へ発信するっていうこのプロジェクトではあのトランスサロンメンバー僕がやってるその動画コミュニティのトランスサロンメンバーとあの直接会ってその、まあ、47都道府県もう全国各地にサロンメンバーが在籍しているので、えー、そのサロンメンバーと実際にお会いして、えー、その環境の、まあ、美味しいご飯だったりとかあの素晴らしいロケーション あの、グーグルとかに載っていないような、あの、誰にも教えたくないっていうような場所をこっそり聞いたりとか、あのー、そういったサロンメンバーと協力しながら、あのー、日本のね、魅力を一本にまとめるっていうプロジェクトをスタートさせていただいたので、あのー、まあ、本当に各、各の各都道府県隅々まで、えー、僕たちキャンピングカーで回って、えー、一人一人とお会いして、 お話をね、聞こうと思ってるんですけれども、あの、そこで、なんて言うんだろうな、やっぱり、インターネット上で、あの、多くの方の感想を見ていると、やっぱりその統計とかデータで、数字で伝わるものしかないんですね。だから、感覚的に、あの、なんて言うんだろうな、じゃあサロンメンバーは、若い人が多いとか、あとは、なんて言うんだろうな、満足度、高い、 低いっていうのが数字で割と明確になってしまうんですね。ただ、その直接話すことによって直感的にかつ肌感でわかることっていうふうに、わかることっていうのはすごく多くて、むしろこういった Google とか SNS が普及して情報が民主化された世の中で、あの、わかりきったそういうデータとか数値って、まあ、 ある種そのサイエンス的な側面って、えー、あまり価値がないと思っていて、むしろ言語ができないような、あの目に見えないような抽 象, 抽象的な物事に、えー、価値が生まれているって思うんですね。まあそれがアート的な側面なんですけれども、あの、人と直接会うことによって、あの、気づくことってのがすごくあって、あの、今回で言うと、あの、例えば仕事。 につなげたいクリエイターさんが結構多くて、えー、トランスサロンっていう、まあ、1000人以上ね、今動画クリエイターがいるので、えー、そういった環境を、まあ、うまく、なんてうんだろうな、システム化して、あの案件をマッチング、その需要と供給を、このサロンメンバーで一致させるっていう動きだったりとか、あとは、なんだったっけな。まあ、やっぱりその、ね、北海道のメンバーとかは結構、 なんて言うんだろうな。面積が広いので、クリエイターとのつながりってのが割と濃くないっていう風な印象も、まあ、見受けられましたと。なので、そういったところをよりなんか、あのー、ね、学校のようなコミュニティをどうこのうちのトランスサロンで作っていくかっていう議論は、まあ、また再度やらなければいけないなっていう風に感じていたりとか、やっぱりこうやって、 あとはそっか自分の僕の大川祐介をどのように知ってどのようにそのトランスサロンに入会したかっていう話を聞くことによってやっぱりルーツを知れるのでどこを強化していくべきかどこがいらないべきかっていうところをある種その客観的にね判断してくださるっていうまあ観点でもやっぱりリアルで会うことの重要性ってとても高いなと思ったしあのまあ僕は そのサロンメンバーとお会いできてシンプルに嬉しいなっていう感じなんですけれども、あの、お会いしたサロンメンバーの人たちは、まあ、いつも動画で見ている、まあ、自分で言うのもこれおかしいんですけれども、いつも動画で見ている、この大川祐介が、目の前にいて一緒に写真撮ったり、あの、交流できるっていうことを考えると、まあ、なんか、あの、いい思い出にね、 ななっっててていいいるのかなってい う, ふうにもあの感じていますでそういったものがあのリアルで、ね、伝わってくるのでリアルイベントの、まあ、価値っていうものを改めて、ね、感じさせていただきました、えー、もちろんね今ねそのコロナウイルスとかで割と3密は控えるような、ね、行動をしなければいけないのでもちろんその室内とかでミートアップをしているわけではなくてあの外の広い活動しのいい公園で、えー、ちょっとディスタンスをしながら コミュニケーションをとっているわけなんですけれども、あの、コロナでやっぱりほとんどの、なんて言うんだろうな、そういうイベントとか、リアルで集まることがなくなってきて、インターネット上で間接的につながるっていう体験をしていると思うんですけれども、あの、やっぱりこういった環境に身を置くことによって、まあ、再度、やっぱり人と人は直接フェイスとフェイスで会うことによって、えー、新しい価値を創造していく、まあ、生き物だと思ったし、 あのー、ま、あ本当そういった本質的なところってのは、あの、大事にしていかなければいけないなっていうふうに、まあ、改めて感じました。っていうのがね、今回のその北海道を、まあ、早速、トランスタラメンバーでミートアップして気づいたことです。で、明日からどういったふうに動くかって言いますと、北海道ってね、もう想像以上にでかいんですわ。あの、びっくりするぐらい。あの、知れとこうか。 その今札幌らいるんですけれども、知床行くのにも多分7、七八時間ぐらいかかったりとか、北海道でかすぎ。マジで。まあその分ね、美しい景色っていうのはめちゃくちゃあるんですけれども。まあ今回の旅は2ヶ月間キャンピングカーで回って、えー、最初沖縄に行こうと思ったんですけれども、ちょっと車をね、あの、運ぶのが大変だったので、まあ飛行機で行って沖縄を撮ろうと思うんですけれども。 北海道を一週間ぐらい撮影して、まあいい感じに梅雨が明けてくれれば、あのー、まあ本島というか、まあそういったどんどん南下していって、日本一周、あのー、青森から岩手みたいな形で撮影していこうと思っております。天気だけが唯一の、なんて、ネックポイントと言いますか、まあこの時期に始めた、なんて言うんだろうな、まあ仕方ない現象ではあるんですけれども、まあ せ, せっかくなのでね、 やっぱり日本の魅力ってものを、まあ世界のどの、どの、どの国の人たちが見ても、かっこいい、魅力的だ、行きたいと思えるような動画を作ることが、あの、今の僕たちにできることだと思うので、あの、引き続き、まあ、こうやってなんか、ね、自己満足で楽しんでるっていうふうに思われても仕方がないと思うんですけれども、めちゃくちゃ仕事してます。 今このポッドキャストを聞いている方は朝7時に聞いていると思うんですけれども今僕が収録しているのは夜中の12時半でございますそのぐらいまで普段あのお台場のスタジオにいる時にはこの時間は仕事してない僕ですら仕事をしております まあ、そんな感じで意気込みでね、引き続き頑張ってまいりますので、え、今後ともよろしくお願いいたします。あの、トランスサロンではね、動画好きがつながり学べるようなコンテンツをたくさんご用意していますので、もしよろしければ遊びに来ていただけたらと思っております。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた明日。